今から、カレーの激辛対応に行ってます、はい、今もう、ックスの人よりは、はい、こっちは鈴木高松さんに、はい、今はちょっとオフな急遽ちょっと来たところが激辛のカレー対応してるっていう普通に飯食うって感じなんですけど、うんまあ、ちょっと、ちょっとだけおまけでまさかちなみに Y さん、Y さんここに Y さんこの流れはつまり一応ね、オーダーしたのあた、押したんすかした、押、うん、チキンカクカレーのスペイチ、うん レベル50とカツカレーのスペさんレベル150んかさもうこれノリなってんだよね<笑>なんか侍のオフですら<笑>あのえ昼飯食う予定だったんですよねそ う, そう飯食う予定 で, ですよ、ね、入って、うんうん、あと俺はこの特製サンド頼、うんューも結構おかでやっぱこうミサのベースが近いから外国の人はチキンカツが多いん で, うーんであとカツ丼 うん、はい説明してくれるちまかもういいオーケーたあんだけ苦手だって言ってたのに。 いきたいんだよね、ちょっと行きたいんだけど、でも、特製サンのボリューム見ないでオフだから、うん、確かに、かね、これ、本当に何度も言えますけど、オフなんですよ、だからこういうい感じサブちゃんぐらいオフなんですよ。こんな感じで、 えー、サムライイーティングのマックス鈴木、まあ、鈴木キタカとサムライイーティング代表のプロデューサーのワイさんどっちが激辛対決勝利できるのかという感じのをこんな感じで撮ってるっていう感じですちょ2人の足元映してうん二人の足元なんかさ、青森入りしたさニーカーと違うスニーってんの2人ともあれあれ、あれかっこいい、うん、え、自分も自分もだよえかっこいい俺、俺あれだから青森入りしたスニーカー一緒だから<笑> あれ鈴木さん、どうしたんすか、これえどうしたんすかこれじゃないよ、この人スニーカーのやつは全部編集でカッするくせに。で、あれでしょ、サムライやっててよかったって言ったんでしょ、それってよかったっす<笑>なんかね、あのいただいたらしいんですよそうなんです、われわれサムライティングチームの青森ロケをサポートしてくださっているチーム青森の方がご好意でくださったと。ちょっと寂しい<笑><笑> あとなんか、ぱっとします。ちなみに、あのー、もう一個、メモすると、はい、帽子かぶってない、しょさんは。普通のお兄ちゃんって感じ。これ、撮っていいのかな。<笑>ちなみに、ちなみになんですけど、これ、店プってするじゃん。いるんですよね。<笑>もちろん、だめです。ぱっとね。これ、あの、完全、完全モザイクで。で、ね、はい、トラフな感じです。 もなんう、どこにもね、今まで来られてた方が。 投げちゃうんだよない。これ見るないないないない。おしゃれ泥棒がさ、はい、俺が勝つ、なに、なに、こったの気まずいって、勝つ気でいいんだけど、マジで。いや、悪いけど、俺新ゲでム作ってっから。はいは無理したけど。<笑>無理したけど。食ってないから。確かに。おしゃれ泥棒っていう肩書きは、仮で、本当は、ただのチキン野郎だよ。 じゃあ俺チキンカツの方ういきますね、チキン選んで全然あおり効いてない、全然あおり効いてない、分かるこおふぐらいい、えっ、男気 系, い男気系辛いって言ったら、もう負けですよ、二人で男気見せながら、全部食べ終わって、でていいもう心から完食して、お手までしたでもう終わりじゃなるほど、なるほ ど, なるほど、勝負にならない、なるほどね、うん、辛くないし、い俺らも食えるよね。 うん、俺ら<笑>っていうかまあ厳密に俺は。厳密に言うと。俺は。いや、あの、涼しい顔してるけど、はい、あなたもなんか頼んだよ。<笑>え、俺も頼むの。え、何の高いもんったの。うん っかっこいいしっかり抜くしさ自分の<笑>俺のバンズは片手まで抜きやがって本当にも う, <笑>ほらもう分かってんだよ<笑>そういうのは追いてからそういうのあのモチベーションがあバレてるだいぶ数上がってんじゃんも う, もうアゲリシャスすまじ俺だけだよ通常運転は<笑>見てろこれがちょっとちょっとほワーっとしてる鈴木孝正です<笑> しょ奥がスペイチで手前がスペッチ ス,、まあ、スペイチからいきましょうあっ、うんうんうん<笑> カカカカンカンカンカン行ける続てこれすいですこれちょっとチキンカツでしたっけ んこれはでもまだ常識の範囲ど、うん、お あ, ありがとうございますあどうぞどういいい、いいですかはい、全然入っていいただいてはそうまいいいいいい、すすよじゃあ欲しいです大丈夫かははい、は<笑><笑>ううりがとうございます、はい、どうぞあいいやつはこれ。 マジでこれは美味しいレベルま だ, ー、うん、まだステイチはギネスと比べたらどのぐらいギネス中チしたあ、うん、もうこれはまだえっとねこれね多分ねこれスーパーイタリアンこれスーパーイタリアンはあ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、ねうん、でことです<笑> いや、マジかこれは辛いけど、うん、今めっちゃ増えるなるほど、うん、るでもブリちゃんその間あれ行ってるんですかスーパーいたりよあっじゃあ増えるおっと<笑>辛くない辛くないっすよめちゃくちゃうまい辛いって言ったらもうそこで終了ですから<笑>うめえすごいなあ 絶対順番はっと、ね、だこれもう辛ののくようにいっちゃおう。はい スペシャルスリーです最上級でっちがどういや、たぶんこれねあんま買わないかもしれない本当ですか違いますよ違いますいや、これ勢いでいけちゃうからこの顔に汗はかいてますけ、ね、どなんかそこまでい や, いや、まずね、本当に正直言うと、うん 新技術に比べると全然味わえるレベル。は新技術は食べた時に苦いと思ったけどあこれはまだ辛い。多分お前さん？<笑>い や, <笑>い や, <笑>いやそうじゃない人もいるみたいっす。<笑><笑>えこれ顔超撮ってあげてこれモザイクかかってるから見せれないけどすげえ顔してる、うん。おしゃれ泥棒がすごいスマスな顔しこれはいける。これはいける。新技術経験したからですかね。 だっ辛いから痛いになんで痛いから苦いになるのもやば い, いからそれでもねああちょっと質感が粉っぽいはいはいはいはい粉っぽいですねこれ普通のカツカレーちなみにうん、うんうん、うこれはカツカレー<笑>あったあった<笑>あでも鈴木さん結構 れがフードファイターフいいや汗でやばいっすよ、まあ、カラス的には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 いんだだよ顔がガスななれモザイクから見せれないけど視聴者の方い<ス>のなんかこれ地方行ったら激にね。<ス> いただきます。 こここういううういいいいのののか、かはあ、うん、しななんド特製サンドです。 お前さんティッシュが溜まんないっすよ一回ね一回止まると思うこうやってっベルをリセットさせたともうきついよなるほどやっぱり一上でガー行くしかないっすかいやっれりきついんやろうな一生もうんなんでさっき言ってくのわ<笑>怒っちゃった<笑><笑>やっぱそれ掛けられたからねまあねはははは まあ、この男気勝負は今回は<笑>鈴木さん、高まちゃんの勝利という食べるけどちょっとしてしい食べてみよ俺、カレーもマジ食べるおっきくいってよ、おっきくなんでこんきゃんそれだっ、ね、て、<笑>俺おっきく言ってね<笑><笑>飲み物欲しいんだけどまあいいや靴はありがとうございます<笑>その、この靴の、はいでも俺食べれる。俺もこの靴はやってるから最強だからもう、ニュースニーカもうバイブ<笑> もうこここれこっこい、れれくえらああななかかいいいでもちょっとおいしいと思って自分もいる。 今エジルにはあのコーションでやってる。すパーンパーンってこれやばい<笑>、うん、すごいよ、ね、<笑>やうでこれやばいこれ本当にれト本当にやばいほい食えた鈴木さんホントすごい痛いねちょっとおねそういうのはち今ライブがあるから そうえなかったらっ か, <笑><笑>な か, あるから…あるちょっと し, しょうがない<笑>なんとあの青森のリーダーからアメノさせていただきました<笑>ちゃんといっちゃうところか<笑>責任を感じてくださいっ、ね、<笑><笑>かかかななけけパパパーーーマごめん、ねうん、ーマーマよう いいっすかあれっやだろ<笑><笑><笑>早くくねあああ、れ、れさささんん<笑>ん…ん悪ななた急に…急に。 急になんかあのー、ワイルドな、ストリートのワイルド買いしたいよ<笑>ーチーム青森のワイルド<笑>おっ、おっと<笑>辛いあ、ダメだ<笑><笑>時間制限したやつだ<笑>いや、もう苦いですよいや、わかる、苦い、痛い美味しいけどですさ、こんなもんじゃなく い, いや、俺、一つだけ 失敗したこと言っっててていいいですか汗拭いて目様のがめちゃくちゃなないあじゃくく痛のありがとうございます。 これ面白いですね。このチームを抜けから、もやめちゃうんねうん。でもこれ叶えるの苦手な人だと<笑>結構悲惨なことになるけど。で、向こうさんのチームとちょっと対決するのって面白いですよね、うん。でも俺結構あれですか？もう結構経験値上がってます。上がってる上がってる。何も言えないっす。半、ま、分、あ、にじゃ自信になりました。私上がってる、ね。 結構いけるのかなと思っ思たんですよ、僕も、か本当にあんまりこういう感じになる人じゃないか ら, らないですよ、ねか、珍しいですよね。 どんな時のひょうひょうとしてる人が、もう今すごい苦悶だっかもしてるから、あんだけスニーカーウキウキした名刺なのに。ニュースに、あんだけ苦しんでる人を見てる、すみその顔、本音が悪い。最後、最後パス。最後パス、最後 パ, パ, パ, パ, パス。すげえ。これ、あの、一気に行った方がいいのは、すげえわかりす。や超震えてる。超震えてる。<笑> 嬉しいね。なん面白いですね。もっと。まずじ最後。<笑>本当に。最後素敵 だ, <笑>だった。そこそこテンパってんだもん。普段普段テンパらないからね。この人ね特に。ごちそうさま<笑>でした。うん。雑オールです。美味しいはい。美味しいはい。二度と飲まない。<笑><笑><笑>あじゃ あ, あの地方結果から挑戦シリーズ今回で終了ですね。いやもうイビマのあの振りだから振ー<笑>あなるほどね。<笑> これも次回予告つけますか？<笑>次回どこだよ？よ次回どこ？わかんない。<笑>またやるかもね。いっぱい辛さはうまさ。何<笑>それ？<笑>